キングプリンス、平野の仕様、クロサギ、打ち切りが不安視されるわけ。第4話にラスボス登場で、まもなく最終回のよう。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス、平野の仕様主演ドラマ、クロサギ、TBS 系の第4話が11月11日に放送され、平均世帯視聴率が 6.9%。 ビデオリサーチ調べ、で、石碑が支築、以下道を記録。第3話の 7.5% より 0.6 ポイント下回り、自己最低となってしまった。キングプリンスは今月4日、岸優太、平野志洋、神宮寺優太が来年脱退し、ジャニーズ事務所も退所すると発表しました。第4話はその発表後、初の放送。注目度は高かったはずですが、視聴率は潤いませんでした。テレビ式者。 同名漫画、小学館が原作の、黒鷺は、詐欺によって家族を失った黒崎光司郎、平野が、人生をかけて詐欺師に立ち向かっていく物語。2006年にも、当時ジャニーズ事務所に所属していた山下智久の主演で連続ドラマ化、08年には劇場版も公開された。同作は第1話が 9.2% を記録。ジャニーズがメインで出演する今季民放ドラマの中では、 トップ発信となりました。しかし、主演川口春菜の相手役をスノーマン、メグロハスが務める、サイレント、フジテレビ系は、第5話と第6話で 7.9% の自己最高を記録しており、全話平均視聴率で抜かされる可能性もありそうです。どうとはいえ、見逃し無料配信動画サービス、トバーでは好調な、黒詐欺。お気に入り数は11月16日現在、以下どう 90.1 万人と検討している。お気に入り数が 223.7 万人と驚異的な数字を叩き出している。サイレントには遠く及ばないものの、クロサギの90万人は、吉沢良主演、PICU、小児集中治療室、80.2 万人や平。聖、ジャンプ、山田良介主演、親愛なる僕へ殺意を込めて 71.、71.7 万人、共にフジテレビ系を上回っています。ネット上では、 黒崎が紫、輝くの演技を見る最後の機会になるかもしれないと危機感を募らせるファンもおり、今後、さらに注目を集めそうです。どうしかし、ネット上では、放送会が少ないのではないかと不安を口にするファンの姿が見られる。というのも、第4話では、黒崎が詐欺師、白石洋一、山本孝二から得た情報をもとに、かつて父に詐欺をかけたお目本、万東や重郎の会社を調査。 すると、思わぬきっかけで重く本へ繋がる道が開けることとなりに、ついに黒崎は6年ぶりに宿敵重く本と再会する、という展開だったが、第4話にして主人公がラスボスに行き着いてしまったため、え、展開早くない黒崎って全何話なの予告映像が次回最終回みたいな雰囲気だったけど、もう終わるのと困惑する視聴者が続出。中には、 打ち切りじゃないよねと不安視する人も参見されます。確かに、公式サイトに掲載されている第5話のあらすじにも、黒崎の復讐劇は怒涛の結末へ、とあり、まるで間もなく最終回かのような印象です。どう平野の脱退対処発表後、視聴率がダウンしてしまった、黒崎。すぐにでも最終回を迎えそうな雰囲気を醸しているが、果たして、平野潮さんプロフィール。